6代目です今日はこんなものが八代から届きましたジェントマトママすっぴんトマトの酢ですリンゴ酢のように薄めて飲んだり、まあ、料理にかけたりいろいろな用途があるようです1 8 0キロの完熟トマトを3 0キロまで濃縮糖度を8度から28度までものすごく濃縮されているようですこの トマトママスッピー。なぜこんなものがあるかと言いますと、これを作っておられる方の一人、お母さん。このお母さんが泥染めを一切していないいぐさで畳表を作っておられる方。その方の関連商品になります。用途はですね、まず飲む。いろいろな飲み物にまあ薄めて入れる感じですね。パンケーキとかにかけてもいいらしいです。甘いらしいので。あと、サラダとかも OK らしいです。 ステーキ、唐揚げ、いろいろなものに用途があるようです。こちらですね、多分トマトママすっぴんで、まあ、すっぴんの酢は漢字の酢ですね。お酢の酢でやってもらうと、検索してもらうと見つかると思います。ちょっと今日はこいつを使って、美味しくご飯をいただきたいと思います。それでは、6代目でした。ご視聴ありがとうございました。